面白い話をお聞かせしましょうここはパンドラ荒くれ者たちが通道惑星これがボルト手にしたものは莫大な富と力を得るまだその謎をほどけた者はいないそこでボルトハンターの登場、oh, hell, yeah. 謎の声に導かれフォルトを開く鍵を探す旅に出た敵の紹介スティール指揮官とクリムゾン・ランスワクワクアトラス社の協力でヒーローたちから鍵を奪い宝を独り占めしようとしてたトンダゴさんだったがな からの正体を知り全員ががっかりする中そこに目をつけた者がいたそうだあのハンサムな男だこれが相手だ。